えー、皆さん、こんにちは。淡井圭介です。えー、まあ、こちらの動画を見る前にですね、淡井圭介より、えー、いつものルートで、えー、送った政治経済の提案1、2を先にご覧になって、えー、いただいてから見ていただけたらなと思います。えー、まあ、2の続きなんですけども、まあ、2については世界との、あのー、 まあ、平和活動の提案について、えー、いろいろ述べさせてもらってます。中心、えー、そういった内容を中心に。で、えー、まあ、動画、ちょっともう、録画、夜いっぱいになって、あの、途中で止まってしまったんですけども、まあ、続きなんですけども、まあん、まあ、その中で、ロシアとウクライナの戦争、 えー、まだ、えー、されてますけども、本日は、えー、9月16日ですね、2022年の。まあ、あの、その内容の、えー、まあ、1番、2番を見てもらったら分かると思いますけども、停戦合意をした後の、まあ、国境線をどこで引くかの領土問題についての、まあ、交渉内容ですね。その案を、まあ、こちらの方でちょっと考えてみまして、えー、述べさせていただきました。 まあ、それと、あと、2の続きということで、まあ他にも、どのような、あの、世界との、あの、まあ、外交上の平和活動というか、まあそういったものをまだ、あの、述べられてなかった内容のものを、えー、まあ、お伝えしたいなと思います。あの、もう、 今は現在違うんですけども、2011年、12年、それぐらいの頃にですね、日本の中日大使に、あのー、アメリカのケネディ家の子孫の方になっていただいたらどうかということを提案いたしました。で、それで、まあ、なっていただいたのがキャロライン・ケネディさんなんですけども、まあ、あのー、日本との友好関係に、あのー、 架け橋にままあ、まご尽力ししてていただきまして、まあ、結構コミカルな方で「あの恋ダンス」っていうのが星野源さんの歌であったと思うんですけどもあのー、それが世間的にすごく流行った時に、えー、ケネディさんも踊っていただいて「恋ダンス」あのー、まあね皆さん思ってるよりも、まあ、政治家の方たちって結構こう。 表品って言ったらちょっと変なんですけども、もう少し砕けたところがあって、まあ、あのー、麻生太郎さんなんかまあ、喋っていて、すごく楽しかった人、あのー、面白い人だなと、まあ、思、思いましたね。まあ、2000年か2001年か、それぐらいの頃に、週は株式会社というところで勤務していたときに、北神戸店という事務所に、ええー、来られた。 と思われますちょっとね、あの、あんまりにも昔の話なのでね、あの、記憶が曖昧に、曖昧な部分がちょっとあるんですけども、まあまあ、あのー、そういうふうな部分もあります。あと、以前、2のところで述 べ, てなかっ述べてなかったような気がするので、もう一度あの言いますけども、あーもう一度というか、あれ追加で言いますけれども、えー、北朝鮮の、あのー、 キム・ヨジョンさんについてですね、もともとあの、序列的には30番目か50番目ぐらいの位置づけの方だったらしいんですけども、キム・ヨジョンさんも、あの、キム・ジョンウンさんの妹さんということで、あの、まあ、 北朝鮮と韓国がもし統一するのであれば、あの、キム・ジョンさんを天皇家のような形にして、で政治については日本と同じようにね、あの、まあ、日本の天皇家の方は、まあ、政治には深く関わらないみたいな形になってますけども、あの、 そういうふうな形にして、で、韓国の大統領は国民の中から選ばれ、選ばれて、でそちらの方で政治を行うと。まあ、こういうふうな形だったらね、話が折り合いつくんじゃないかなと思って。で、それにあたって、キム・ヨジョンさんも、あの、うん、その、序列を上げていくというか、まあ、あの、それ以外の部分でも、仮に北朝鮮が韓国と合併しなかったとしてもですね、まあ、あの、 まあ、キム・ジョ家のその体制で、えー、国を運営されてますから、まあ、あの、妹さんということがあって、えー、表舞台にもう少し出た方がいいんじゃないかということで、えー、提案して、えー、まあ、序列がどんどん今上がってきています。で、まあ、まあ、いつものルートで、まあ、こちらの方からのあの、提案という形で、あのー、 見ていただいた方からの、えー、伝えていただきたいんですけども、うん、あここ最近あの韓国とアメリカが合同軍事演習を行ったことに対して、まあ、あの北朝鮮 の方はミサイルを発射ということで、まああの厳選するような形で、でそれについて、ま あ, あの非難するようなコメント、あの声高におっしゃられてましたけども、うん、形としてはね、あんまりもう対立構造をあの深めるような言動っていうのは、あんまり。 好ましくないですね。あの、事態が、あのー、悪化するだけですので、両者の。後から、あのー、うん、それがこじれた時に、回復するのが、やっぱり難しいですので。なあ、まあ、もし、私が、 ああいうふうなことになって、自分がコメントをもえる立場だったら何っていうかって言ったら、まあ先に1番、2番を見ていただいて分かりますけども、の世界 の, あのエネルギー事情っていうのは、あの、まあ先進文明が200年、300年、1000年と続いていく目標について、えー、現在のような状況では、えー、もう200年以内にエネルギー尽きてしまいます。今の自然再生可能エネルギーの普及 の, のペースでは。 まあ、その辺のところは一番には見ていただいて分かるかと思うんですけども、金属の残存量問題もあります。ホームページ、淡井圭介の履歴というものを私は記載してるんですけども、そちらの方に、えー、そういった内容も、えー、載せてますので、各金属の世界の埋蔵量、現在確認されている技術的に取り出せる量ですね、原因の残存量など、そういったものもあの載せてます。 で、そういったところから言いますと、合同軍事演習、まあ軍事演習をすること自体が燃料の無駄遣いであると。金属を、えー、余分に浪費するだけだから、あのー、するべきではないと。まあこういうふうな文言にしていただけたらどうかなと思 い, な思います。まあこれはあの、北朝鮮のその金与正さんだけじゃなくてね、あのー、まあもともと世界、まあ大、 まあ冷戦があって西側と東側に分かれているっていう時代があってその名残が今も結局残っていて、えーうん、お互い国境付近が隣接してる国って昔から何かいざこざがあったりだとか、まあ、そういうふうな部分での対立構図がちょっとあったりとかして、まあ、それに対してですね今後世界中で、えー 何かこう軍事演習するようなことがあったらそういうふうな形で、えー、コメントを述べるとあのもう少し冷静になられたらどうですかと、まあ、ちょっとやまりとしたような口調でいいと思うんですよねあんまり強い口調で相手のことを非難するのってやっぱりけ、うんやっぱり喧嘩欲しいなんちゃいますからねだからまああんまり良くないなと思いますでまあ世界との平和って あ活動については、えー、ここまで、一旦ここまでということにしていきまして、次からは、まあ、今からはあの、日本の経済についてですね、まあ、どのようなことを私が提案してきたかってい う,、えー、いうことを述べていきたいと思います。これはまあエネルギー問題等々もあって、まあ、あの東日本大震災がああの発生した時に2011年、えー、3月11日ですね、えーまあ、エネルギー事情、まあ、電力需給、 ですね、その部分でのひっ迫等もいろいろありましたので、えー、日立さんと、まあ、三菱さんだったと思うんですけども、まあ、火力発電所をもともと作られてるんですねでそのお互い持ってる技術、まあ、特許の部分も含めてなんですけども、まあ、あのいいとこ取り の, あの技術を出し合って、えー、業務提携みたいな形でですね高効率の あの、火力発電所を作ってほしいと。まあそういうふうなことを提案していただいて、えー、行っていただきました。で、まあこれは世界のエネルギー問題にも直結してくるんですけども、まあ少しでも燃焼効率のいい、少しでも、あのー、 たくさんエネルギー、あの電力をあの発揮できるようなものを作っていただかないと、これから先の時代は成り立たないという部分もあって、まあ、そういうことを提案させていただいて、えー、達成、えー、いたしました。で、まあ、安倍さんに当時、総理に、えー、なっていただいてからですね、安倍さんに、まあ、私の方から経済の方に関しては、まあ、その頃、まあ四480兆円 ぐらいだったんですよね、GDP が。で、それを600兆円まで、えー、伸ばすと。まあ、こう宣言してほしいと。まあ、これはまあ、私の考え方なんですけども、まあ、大きな目標をまず立てて、そこへ向かって、えー、進めていくと。それを、すそれをどうしたらいいかを突き詰めてまあ進めていくんですけども、まあ、それはあの貿易の輸出を伸ばしていったりだとか、まあ、そういったことになってくるんですけども、仮に、 も, うもちろん、あの、600兆円という数字はものすごく大きいです。あのー、当時からもうすぐしたら段階の世代が退職して、労働者が減ってっていう、まあ、そういうふうな状況が、まあ、あのー、予想されていましたので、まあ、かなり、あの、困難な状況ではあると。まあ、当時の、あの、東日本大震災があった時の為替相場はですね、当時は一番ひどい時で、1ドル、えー、70円台まで、えー、突き進みました。 まあ、それでもあの日本からの輸出なんかもかなりやられましたからねで、その辺のところについても、まあ、私からの提案でアメリカの方に、まああに、もう正直、本音のことをホームページ、や y 井圭系の歴の後半か書いてなかったことのところに載せてたと思うんですけども、あのこれはどういうことなんですかと、こんなふうな為さ相場だったら日本は。 あの、経済成り立たなくなると、もう借金がどんどんどんどん増えていってると、ただでさえ、あの、大きな災害がたくさん発生して、阪神淡路大震災もそうですし、東日本大震災もそうですし、九州の地震大地震もそうですし、新潟県もそうでしたし、北海道もそうでしたし、あと、台風や大雨、洪水、河川の氾濫等々の災害で、えー、余分な出費が増えていく。 まあ、それに加えて、為替相場、まあ、少子化等々もあるんですけども、まああのーまあ、少子化イコール今からの時代は、それは悪いことではないと、エネルギーの残存量がこれだけ逼迫してますんでね、あの人口増えるよりかは、えー、あの少子化の方がましというのが結論です、今のところ。でこれは自然生可能エネルギーが伸びていくことによって、まあ、状況が変わってきたりするかとは思うんですけども、まああのー その話はまあ一旦人口のことは置いておいて、まあ、為替相場、えー、1ドル125円ぐらいで、まあ、世界、他のユーロとかにも関してもそうですね、まあ、円安の方向で、えー、なんとかしてくださいということで、えー、そういった年を作っていただきました。あれは年ぐらいだ ですかねまあ、それぐらいの頃に本当にあの為替相場1ドル125円ぐらいであの1年間投資、えー、いただきました、まあ、ちょうどその年ですね、えー、日本がずっと借金が増えていってたんですけども借金を少し減らす年 を作ることができましたその年かその翌年の時ですね。まああの海外資産をまあ円安の時にあの売却するだとか日本政府の文字物のまあそういうふうな部分とかもいろいろあの手を打ってだとは思うんですけどもあのー やっぱり日本は貿易輸出国であってで今現在円安をクローズアップされて、えーまあ、テレビのニュースでは騒がれてますけどもあれはもう簡単に克服できてむしろ円安とはウェルカンなんですよね自然再生可能エネルギーで日本の全電力を賄えるようになりさらにその自然再生可能エネルギーの電力によって、えーまあ、これから先電気自動車が進んでそれも賄えて水素を作れるようになって では、まあ、海外との貿易輸出に関しては14兆円ほどプラスになってきますんで、プラスマイナスがですね。まあ、それぐらいになってきます。まあ、輸入量が、まあ、あのガソリンプラス天然ガスが、えー、7兆円ほど。 あの輸入はしなくても済むような形になってきますのでで、その金額って、ね、そのここまで為替相場が円安であり、原油価格が上がる頃の前の資産ですから、今の為替相場の円安と原油高を考えると。まあ10まあ。20… 超円ぐらいのプラスマイナスで、えー、プラスに持っていけるんじゃないかなっていうところで、本当にもし、今、日本もそうなんですけども、世界のエネルギー問題のことも含めて、世界中で自然生成カナリギーを徹底的に、あのー、太陽光パネルや河川水門開閉式ダム発電を中心に、あと風力発電ですね、そういった当てになるようなところ、徹底的に増やしていくしかないと。もう本当にあのー、普及スピード、えー、世界、 えー、世界中で100倍ぐらい、えー、上げていかなきゃならない、あとバイオエタノブですね、そういったものも、あのー、作っていかなきゃならない、あその世界との平和活動でですね、近隣の国と、あのーまあ、中国とか北朝鮮とかいろんな国にいろ、あのー、んなことを提案したり、それに対して受け入れていただいたりとか、まあ、そういったことで動いていただけた時き、まあ、韓国も含めてもそうなんですけども、あのー まあ、徴用工問題の時とか、あの、慰安婦問題の時 も, も水面下で、あの、いろんな話でこちらからも提案しまして、もう安倍政権の時にだいぶ追うつけてもらえたんですけども、まあ、その部分とか、あの、まあ、朝鮮、北朝鮮のことや韓国のことを、まあ、韓国のこともすごく考えてますよと。え、もし統一されたら、関節を韓国は、まあ、あの、運安になるということで、輸出のチャンスも出てくると。それは北朝鮮の方はあの、まあ、 発展途上国、まあ、貧困国であり、えー、為替層が安いですから、そこが合併したときに、どうしてもウォの価値が、まあ、下がるみたいな形になるっていうのはまあ、僕の予想なんですけども、まあ、ビジネスチャンス、輸出のチャンスが出てくると。まあ、そういった部分とかも、まあ、韓国のことを配慮してのコメント。 っていうのも、まあ、提案とかもたくさんさせていただいて、で、まあ、仲良くして い,、えー、いきましょうということで、えー、提案させていただいてます。で、そういうふうな内容っていうのが伝わってる部分もあって、現在の、あのー、韓国のライタ 徴用工問題に関してもあの、まあ、日本との友好関係を崩さないようにあのうまく対処するような形で今、舵切ってもらっています。これもあの まあ、自分で言うのもあれなんですけども今までの提案してきた内容すべてひっくるめて2位で言ってる内容に関しても含めてですけども、まあ、ノーベル平和賞を僕は頂 い, いてもおかしくないぐらいのことを提案して、あのーまあ、達成できてますよねだから、まああのーうん、本当に、まあ、提案いろんなことも提案してよかったなと思ってますのでそれについてあのいろいろ、あのー 覚えていただいたただ方本当にありがとうございました、あのー、こうやって、まあ、誰かが何かを言い出して何かをしなきゃ 何, か何も始まらないし何も進みませんの、ね、でやっぱり世界中仲良くしていかなかったらねあのこれから先のエネルギー問題金属の残存量問題に乗り越えていけませんの、ね、でそれについての、あのー、対応策っていうものはまた、えー、別の淡井圭介からのいつもの奥 いつものルートで送ったあのところのこれから、えー、これが3ですけども456とあのまたのすいろいろ載せていきますのでその中でその対処方法っていうのもあの伝えていきたいなと思っています。 えー、それでは経済の話に戻りますけども、その1ドル125円、えー、2015年ぐらいだったと思いますけども、それをどうしてもらったときに、まあ、トヨタさんとか輸 出, 輸出業の会社に関してはものすごく利益が出ると。まあ、それは十二分に見越せていたことなので、で、かたや、えー、円安になるということは仕入れ価格が上がると。 日本は海外から鉄鋼石とか入れてますから、自国でも生産あの採掘はしてるんですけども、まあ、あの鉄鋼所に関して、もともと自動車業界とかも、まあ、仕入れ価格との交渉を少しでも自動車メーカーとしては金属を安く仕入れたい鉄鋼所から、鉄鋼所としては少しでも高い値段で買い取っていただきたいと。まあ、こういういな部分は あるんですけども、まあその辺のところ、まああのー、先に、えー、125円の時点で、まあトヨタさんの方にまあ大きく利益上がるでしょうから、えー、鉄鋼商社さんには、まあいい値段でのまあ買い取りっていうのを、えー、まあ、 認めていただきたいと、まあ、そういうことを進言いたしまして、まあ、それもあのその通りにしていただきました。でまあ、それも新聞 の, あの見出し、まあ、新聞の記事にもなりましたね。アベノミクスの価値だということで、えーまあ、配慮した形で、えー、鉄鋼省へ配慮した形で、まあ、あのトヨタの方は、まあ、あの金額の方を まあそういうふうな形で、えーえー、見ていただいたと。まあそういうことですね。あとはまあ経済関係のことに関してなんですけども、新幹線や、えー、リリアンモーターカーを海外に輸出していこうと。まあ日本のあのー、まああの列車の輸出、 全体的な売り上げのランキングなんですけども、日本のメーカーって、なんとか世界第4位にいると。で、世界第1位、に3位がすごく、えー、販売額が大きいんですよね。で、 えっ、ー、とね、5倍以上に伸ばしても3位に食い込めないぐらいの位置の4位なんですよね。だからまあその辺のところの強化とかもしたいし、これから先 の, あの時代に関して、まああのー、リニアモーターカーも、あのー、 海外に輸出するべきだったり新幹線とかも海外に輸出するべきだったりだとか、まあ、結局これ話突き詰めていくとエネルギー問題に関して結局電気で、えー、電気自動車作るんだったらバッテリー必要になりますよねだけども電車だったらバッテリーいらないですよねだから で, できるだけ<笑>一般人の方含めて多くの方、えー、車買うぐらいだったら、あのー、電車で済ませてほしいと。 あのマイカーブームじゃなくてノーマイカーブームになってほしいんですよね。そうすることによって石油の残存量だとかガスの残存量っていうのが、えー、将来に対して未来の人たちに対して多く残していけると、まあ、こういうふうな形になります。どちらが効率いいかって言ったらやっぱりあの電車の方が効率いいですからたくさん人乗れますからね。で、うん バッテリーのったりやいにやっぱりなるでしょうから、世界中で電気自動車に舵切りますから、だからあのいろいろ足らない、足らないっていう部分に、あのバッテリー、リチウムイオン電池が足らないっていう形になったり、価格が高騰したりすることが考えられますので、まあ、あの、アメリカの方に、まあ、そのリニアモーターからの輸出、まあ、普及を、まあ、認めていただくように、まあ、安倍さんに、 もう新、新書を書くぐらいじゃないと難しいですよ。ということで、安倍さんに新書を書いていただいて、あのー、新書は、 しいたただきましたね、まあ、それによってまあリニアモーターカー、一部の、えー、区間あの採用していただいたり、まあ、インドの方でも新幹線だとか、まあ、これから先リニアモーターカー、リニアモーターカーもありましたかね、まあ、ちょっと、あのー、はっきり覚えてないんですけども、まあ、インドネシアもそうですけども、も新幹線の普及だったりとか、まあ、中国とはあのー、競争するような形になってますけども、まあ、こ, これはまあお互い良い競争になるような形で、 まあ、あの普及させて い,、まあ、いただけたらなと思います。まあ、結局 うんあの、バッテリー積んで飛行機を飛ばすことは、あの、バッテリーがむちゃくちゃ多くなるので、これはもう無理です。あの、だから、あの、飛行機飛ばすとして、もし石油が枯渇した時代、まあ、残りの残存量は60何年分ほどなんですけども、まだ探しはあるっちゃあるんで、まあ、約100年分とは言われてるんですけども、発展途上国が伸びてきますから、消費量がやっぱり上回ってきますから、えー、で、石油の揮発したものが、あの、天然ガス、 なんですよね基本的にだから、あのー、電力に回しても同じじゃないかって思われるかもしれませんけどそこはちょっと一部違って火力発電所で、えーまあ、ガスを使って、えー、電気を作り出す時にギア比ですね、まあ、ギアを上げていくことによってエネルギーを何倍にも何十倍にももしかしたら何百倍にも上げていってますので、まあ、その辺のところですねだからその まあそういう意味を含めて電気自動車の方が、えー、効率いいと、まあそういうふうな部分が出てくるんですけども、まあそういうふうなこともあの行っていただいて、まあ日本のあのー、 まあ、経団連も多分まあ水面下で動かれてま、海外への輸出に力を入れていただけたんじゃないかなと思います。まあ、いろんなコメントを新聞の記事で、その列車を作ってるメーカーさんがまあどんなことをおっしゃってるのか？まあ、僕はね。あの世界まず第3位を狙っていきましょうと。とまあ、1位まで狙ってとまあ。そういうふうなことをね。あの劇を飛ばしてでまあ、盛り。 ようなコメントを、えー、おっっしゃっていたただいいてましたね当時あ、まあ、あのいろんな形で、うんまあ、経済関係も提案させていただいて、例えば、中国っていう市場がその頃あの、すごくクローズアップされて、まあ、現在もそうですし、実際そうなんですけども、日本との貿易輸出によって、いるのがやっぱり近隣の国ですから、日本 日本は中国とかアメリカとあの貿易輸出入がすごく盛んなんですけども中国ってまあ 10, 10億人以上いらっしゃってまあ巨大市場じゃないですかで他の地域もやっぱりあの近隣の国でまあ輸出していくあてとしてまああの社会的にも 発展途上国から先進諸国化していくお手伝いとして、まあ、インフラの輸出だったりだとか、まあ、そういうふうな部分で、えー、東アジアを中国以外の部分には日本とか韓国とか北朝鮮とかじゃなく台湾とかじゃなくて、まあ、インドネシアの辺りを中心とした、えー、東アジアですね、そっちの方を人口をトータルすると約7億人ほどいらっしゃって、 東アジアとしてその地域を見ると、ここは巨大市場であると。日本の企業もどんどん参入していかなきゃなんないっていうことで、えー、まあ、いろんな形で輸出を伸ばそうと、まぁ、あ、いろいろ動いていただきました。まあ、例えばホテル関係とかもそうなんですけども、その海外のホテルに まあ、為替相場、運動の部分との違いがあって、あの、貨幣価値の違い等があって、例えば日本から輸出するお菓子だったり、ああいったものって、やっぱり、こう、現地の人たちにとってはすごく高価なんですよね。なんか現地のホテルに、えー、販売を、あの、販売店を置かせていただいたりだとか、まあ、そういう風な、あの、工夫っていうのをしていただきました。まあ、そういう風なね、ものを、 もういろんなことを提案して、えー、実際行っていただいて。で、えー、事実 GDP は安倍政権の時に500約550兆円ぐらいのところまで GDP は上げれています。だから経済の部分でも安倍さんって成功してるんですよね。だから世界の平和活動とかもそういうふうな形で水面下で日本政府が動いていた話とか、今現在国葬の問題が 安倍総理がああいうふうに教団銃で撃たれて、えー、お亡くなりになられて、すごく私にとっては残念なことで、本当に安倍さんと二人で会って、お互い、まあ、いろんなことを話し合うっていう機会ができなかったんですよね。それがすごく残念で、あと、うん、もともと僕が送っていたメッセージで、 まあ、あった時に、あの時はああいうふうに GDP、例えば550兆円まで上げれてて、あの時は最高でしたよねとか、まあ、そんな話をね、あの、したかったりだとか、まあ、これから先の河川水門開閉式ダム発電とかもそうですし、まあ、 一でも申し上げてましたけど、私の提案で中国のゲームメーカーで作っていただいた我が天下と、えー、我が天下戦国富豪、そこの売り上げト、まあ私のあのアイディアで作ったものですから、それぐらいのものをあの支払っていただきたい。それ、習近平国家主席に安倍さんの方からあの言ってもらって、習近平国家主席の方から別行の社長のあの有効士さの方に、まあ彼の方に支払ってあげなさいと、まあそういうふうに覚えいてい た, だいただいてほしいっていうことを、まあ、相談してい。 いただいたりまあ、それで、ね、昨年12月2021年の12月の2日にあの自宅の裏手にある春山整骨院の横に車を求めてでそこで安倍さんが僕は外に寝て買い物に行くのを。 時間帯を見計らって、まあ、夜の6時過ぎぐらいだったんですけども出てきた時に、まあ、車から降りてきて、あのー、こっちよりにこう近づいてきたんですけどもその時僕は安部さんって分かんなかったんですよね夜暗かったらやっぱりね2メートルぐらいのところまで近づかなかったら顔は認識しづらいんですよねでだから透明で見た時に背の高いなんかちょっとうん 怖そうな人が近づいてきたなと<笑>。まあそういうふうに思っちゃってですね。もうちょっと離れようと思って<笑>。僕ね、あの路上で暴行区を得られた経験があって、男4人組なんですけども、両方終わられて、ものすごい大きくしてるんですよね。だから、ちょっとね、あの、そういう警戒心等々があって、結局安倍さんとお話しすることができなくて、すごく残念なんですけども<笑>、まあ今までのその、世界の平和活動だったり、 まあ僕はノーベル平和賞を受賞をしてもおかしくないでしょうし、それに対して動いた安倍総理も受賞してもおかしくないと思うんですよね。で、経済の部分 も, も先ほど言いましたけども、ああいうふうな逆境っていうのを結局、あの、まあ、打ち破って、まあ私との協力体制と言いましょうか、まああの、まあそういうふうなところで、 えー、結果出ししましたからねあ本当の話がそこまでの話が、うん、表だってそのテレビに私を出してほしいとでどんなことを提案してどんなことを成し遂げてきたかということを説明させてほしいということを言ってるしこれから先の、まあ、エネルギー問題の解決方法これについても、あのー、説明させてほしいということで、まああのー、一番誰も言ってますけどもあれがあのいつものルートで送った内容です。で そういうのは世界に浸透することによって、まあ、あの戦争をなくしたりだとか、えー、世界的に、えー、貧困層の方たちが、低所得者層の方たちが中間 所, 所得者層になれたりだとか、まあ、病院の普及だったり学校の普及だったりだとか、まあ、いろんなところで、ね、えー もともとこれは僕は習近平国家席とかいろんな世界の首脳の人たちにメッセージを送ってるんですけども、あのー、そういう発展途上国とか、まあ、いろんな国で中間所土者層を増やしたいんだと、まあ、そういうふうなことを、えー、習近平国家席とかにも、あのー のえー、メッセージ伝えてますで今ね、中国の仕事の失業率っていうのはすごく高くて、大学を卒業された方の 19% ぐらいの方が仕事がないというような状態なんですけども、世界のエネルギー問題にスポットライトを当ててみたときに、世界中で今からもう本当に100倍ぐらいの普及スピードで、 太陽光パネルだとか、まあ、もう置けるところですね、風力発電も目いっぱい置いていかなきゃなんないとで、河川水門改変式ダム発電とかも作っていって、雨の日に多くの電力を賄えるようにならなかったら、雨の日になったら、曇りの日になったら、やっぱり太陽光パネルでは発電能力が下がりますから、例えば日本だったら、以前の淡い景から 送ったいつものルートでのところの位置が人間で言ってたと思うんですけども日本中のえ建物の屋根の上に太陽光パネルもうとにかく置けるところは全部置いていかなきゃなんないとで駐車場もあの屋根のない駐車場とかまあスーパーマーケットで広い駐車場あるじゃないですかああいうところもまあちょっと柱を置いて えー、簡単な、えーえー、屋根つけて、まあ、台風で飛んでいかなきゃいいから、いいぐらいでいいですから、まあ、安価なものでいいですから、とにかく屋根つけて太陽光パネル敷き詰めたりだとか、まあ、いろんな工夫っていうのをしていって、とにかく太陽光パネルを徹底的に生産、世界中で生産して、えー、それを設置していかなきゃならない。 そんな敵だか ら, そら、えー、それだけその仕事をされる方を増やさなきゃなんないので、これは世界中で、えー、仕事雇用が増えます。河川水門海変式ダム発電の設置に関しても、えー、まあ、建設業界の方、えー、足らないところの国は増えていただいて、日本の場合は建物を今作りすぎてますから、とにかく今はもう建物を作る場合じゃないですから、家とかを。あのー、早く、 あの建物の解体とかで金属を回収したりだとか、ええー、火災水門開閉式ダム発電っていうのを設置していくと。まあ、それによってエネルギーを得て貿易輸出にも減らして、社会のエネルギー問題、あの精神文明を未来へ残していくっていう形でね、えー、動いていっていかなきゃなんない。えー、まあ、他にもね、大まざまないろんな、あのー、提案や、えー アアイディアあります、まあ、以前から言ってるまあ僕のホームページにも載せてますけどマグマ発電だったりだとか学校で、えーまあ、かまどのようなものを作ってですね冬あの石油ストーブを炊いたりとかするんじゃなくて薪でね、えー、まあ、ダウンエルドで冬後 みたいな形のものを取り入れることによって、効 果, 効果力を発揮するような形で水蒸気発電というのを各学校で行うと、まあ、大学生や高校生の、えー、学校でですね。で、今までリサイクルとして、えー、牛乳パックの、あのーまあ、捨てるときに、リサイクルの日に捨てたりだとか、まあ、新聞紙とかですね、ああいうふうな紙を回収さえして、 したりしてますけどもああいうふうなものも結局そういうふうなあの設備を作った学校で一緒に燃やして電力に変えてしまおうとまあ、そういうふうな形の発想でいます結局集めるのにも電力が電力というか結局今は石油ですね石油自動車で、えー、トラックで集めてますからそういったところも結局ロスエネルギーのロスになってしまってますね学生さんとかにね学校通勤あ通勤じゃ通学するときにまあ学校に持って行ってもらうとでそ 燃やすで、うん、あとあの大型ゴミの火とかで、えー、木材の家具とかあるじゃないですかああいったものも学校で燃やしたり冬場を燃やしたりすることによって暖を得ながら発電するとそうすることによって、ね、太陽光パネルって冬場の方が確か発 電, を、えー、発電量の、えー、低くなってたと思います、まあ、それで、まあ、補うような形ですねで植林をしていく人たちを増やすまあ 日本でもじ。 海外から雪を輸入してるんですよね。で、それがかなりの量に上っていて、今の為替相場だったら海外から買い付けるよりも、まあ自分の国の木材使用した方がっていう部分がありますんで、今の円安っていうのは上える株なんですよね。で、本当にその方向で物事を進めなかったら、自分の国で頑張って植林する人たちを増やして、それはもちろん雇用につながりますし、その木を切っていく人たちも増やせば、それが仕事にもなりますから、それによっては が良くなるとそういう部分もありますので、ね、貿易出入も変わってきますしだ、あのー、2階建ての家を建てる時はできるだけ木材をしっかりつく使ってで耐震についても柱と柱の間に1枚、まあ、分厚い例えば 5センチなりの木を間に入れてしまうとか、そうすることによって地震への防災、まあ耐震性の高い建物を作ったりできますんで、まあそういうふうな形で社会全体が動いていただけたらなと思います。あとは、あの、バイデンシステムを利用してですね、家の中で、まああの、 自転車を漕いで、えー、電気を売るとまああの、まあ、体を鍛えたり、うんまあ、健康のために外に外に出て走ったりするぐらいだったら家の中で自転車を漕いでっていうような形ですねそういうふうなかあの社会に、えー、なったらいいなと思ってますそのねあの放置自転車とかを集めて集めてるあのところが 置き場が、岡場駅の近くにあって、僕の住んでる神戸式田区、岡場、神戸電鉄の岡場駅の近くにあるんですけども、ああいったものが放置されてるのもったいないなと、あの、タイヤの部分とかも取り外して、まあリサイクルですね、まあスタンド立てて、で、家の中で焦げるようにして、えー、タービンコイルもしくはダイナモつけて、それをコンセント、まあ、オス型とメス型、要するに家のコンセントをちょっと変えて、まあ、あのー、 まあああいう風な形のコンセントを、まあ、メス型とするのなら、まあ、この出っ張りのあるようなところが、まあ、オス型とするのであれば、まあ、あのこのオス型の方が、あのーまあ、ああいう風なコンセントのところに1個ついていてそこにつなげて、えー、メス型の方のコンセントをですね、えー それ、えー、とまあ、自転車をつなげてこう、えー、いだら発電して、えー、売電できるとまあ、まあ、大した収入にはならないと思います、えー、でそのお車大した電力にならないと思われるかもしれませんけどももしそれが世界中1億人に普及して1億人の人は1日 結構あの自転車こいだらどうなるかとかアスリートの人たちとかもあのフィジカルトレーニングの時に外を走るんじゃなくて自転車をこぐっていう形になったらどうなるかっていうことを考えたらこれトータルすると結構な発電量になると思いますだからエネルギー問題の、まあ、対処にもなるでしょうしまあそういうふうな、えー、こともテレビで私の方からアイディア発表させていただけたらなと思います、えー、テレビ局の方、えー、ご連絡お待ちしてますホームページの淡井わ介のいすきのの 一番上の段のところに、えーあえー、連絡先って書いてる文があるんですよね。何って書いてますってねお仕事の連絡先はこちらへか。何かまあそういうふうな欄が、えー、あります。まあ、一番上かもしくは 何か新しい行を増やしたりしたら、あの、一段下がってきて、2段目になったりとかしてるかもしれませんけども、将来。あのー、そこに電話番号、えー、載せてますので、ぜひお電話をいただけたらなと思います。まあ、あのー、1でいろんな方、えー、会いに来てほしいということで呼んでますけども、あのー、ぜひ早くご連絡いただきたいなと思います。これが遅れれば遅れるほど、あのー、 日本にとっても世界にとってもマイナスであると、まあ、そういうふうな認識で国会議員の方たちもテレビ局の役員の方たちも、えー、各番組の、えー、働いているスタッフの方たちも皆さんそういう認識でいてください経団連の方たちもいろ、えー、んな会社の役員の人たちもそれでは今回淡井、えー、ケースが送ったいつものルートでの 政治経済3を今回はこの辺で終了させていただきます皆さんご清聴ありがとうございましたまた続き4問近々アップロードしますのでチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします